皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は新発売したランタンシェード0個38の開封と簡単なレビューを行っていきますこの製品は 38XPRO レキテク栗原拓の3ブランド合同の新作でフィールドスタイルで先行発売されました事前の告知を見た時に是非欲しいと思いフィールドスタイルの当日に買うことができたので早速開封していきます こちらが外観です紙製の筒の中に入っていて製品イメージのシールで封がされています中を開けると本体は紙で包まれていますゼロコ本体は非常にシンプルで乳白色のプラスチックのような素材でできています さミにゴールゼロがすっぽりはまるようになっていて奥まで差し込むとカチッとはまりますはまった状態であれば逆さまにしてもゴールゼロは落ちてきませんこのあたりはさすがの精度ですねランタンの電源を入れてみると優しく光を拡散します公式の説明でもゴールゼロの素の光が明るすぎるために作ったように書いてあり確かにこれならば直接見ても眩しすぎません ゼロコ三十八には三脚ネジ規格の穴が開いていて、ゼロポッドの足を取り付けることができます。斜めの穴に三本足をつけると、自立させることができます。中央の穴に棒をつけると、ゼロポッド三十八と組み合わせて、テーブルに取り付けることができます。 またゴールゼロがしっかりはまっているため足のフックと組み合わせて紫ても落ちてくることはありませんスタイルに応じていろいろと使い分けられるのはとてもいいですねゼロコ38はシンプルですがゼロポッドと組み合わせていろいろとサイトの雰囲気を変えられる面白いシェードだなと感じました最近ゴールゼロのシェードはいろいろと出ていますが